なんかメッセージが来たぞ。うん。なんでもない。うん。あさぴさん、今度のレッスンの課題になります。途中、店長めんどくさいもんかもですが、あさぴさんならなんとかなりです<笑>マジかー。<笑>ええー。オッケー、ちょっと待って、やってみよう。まず楽譜書かないと。 今から十数年ぶりの和製課題を解いてみたいと思いますがもう金則とかいろいろ忘れてるどうしよう大丈夫かな。<笑> さあこれを今からピーチ先生にレッスンしてもらいに行こうと思いますピーチ先生の模範回答とどんだけ違うんだろう できたんですけど、はい、も、はい、らっていいですか。はい、います<笑>よろしくお願いします。弾いていきたいと思います。ーああ、なんかいつぶりドレス。うん 的にアーモールの家電図があったと思うんですけど、うん、そうすると和製分析するとここってヨドシチじゃないですか、はいはい、そうするとこの7の音っていうのがかぶってると、はいえー、そうだー。 おすごいお素晴らしいいすごい最後3つではですね解説をしていくんですが、はい、まずこの最初のソプラノ。はい 部分が実はテーマの形になってましてですねなんかちょっとソプラノすっかすかな部分あるなーって何か所か思いませんでしたあります。そこですね が変わってもこの主題が超変えてそのまま入るようになってます。なるほど。<音楽>うん、<音楽>っていう風に転していきます。<音楽> 美しい<笑>ここもんかソペラの暇だなって思ったらこれもう一生時そのままドッペルドミナントみたいな。 でえー、こうソプラノがすごく全音階で、うん、あの難しいんですよねこういうのって。この、D7、コードで言うと D7 の第5音が、まあ、フラット5っていうふうにいわれていますけどこのコードをずっと鳴らしてましそしてここ私は補足で解いてもいいかなと思って。うん はい、こんな感じで想定した 人にとく人によって全然違う回答なんですが、<笑>まあこの課題のテーマとしてはそのソーラシードレミーラミーレっていうのがどっかの内声で入ってたらいいなと思って作ってみました。全然その糸を組んでないダメダメな子です。<笑>いやいや<笑>なんかいつもあのピアノで。 やってる姿しか見てなかったからすごい先生だ<笑><笑> 普, 段普段こういう仕事の時間を過ごしてる方が多いです<笑>ピーチ先生がいた